さて久川凪の時間です今日は凪が参加するお仕事の情報をお送りします今度の大型ライブで歌うメルヘンでファンタジーな新曲そのお披露目に合わせて小粋なプレゼントを用意しましたそれは凪たちが歩んできたアイドル活動の集大成ともいえる メモリアル企画思えば遠くに来たものだと懐かしくなること間違いなしでしょうどうぞお見逃しなくこんにちは関ひろみだよたくさんのアイドルが参加するライブがいよいよ近づいてきたね私となぎちゃんまりこちゃんコウメちゃん ののちゃんの5人でライブのテーマに合わせた新曲を歌うことになったんだ曲名はカボチャ姫とってもメルヘンで素敵な曲そして今回はライブに合わせてちょっとした企画を用意するみたい私たちの歩みを振り返る思い出語りみんなもじっくり 楽しんでねお疲れ様ひヒみミだよどうもギです私たちがアイドルになってから今までいろんなお仕事をしてきたよねかつては右も左も分からなかったギですがすくすく立派に育ったものです麦のようにせっかくの機会にそんな思い出を振り返るのもいいかも 思い出ポエムを語る会、皆さんもご一緒しましょうお楽しみにテステスこちらナギ動画はちゃんと撮れていますか撮れているなら返事をしてくださいどうぞ して作った動画私たちの歩みを振り返るメモリアルムービーだよそうギたちのノンフィクションを記録しました興行収入1位トップチャート顧客満足度ナンバーワンを狙います<笑>大げさな感じだけど私も同じ気持ち も昔を振り返って懐かしい気分になってねではスタートですなおこの映像は自動的に消滅しませんむしろ永久保存版ですのでお忘れなくレッスンありがとうございました ヘトヘトだけどちゃんと動けたかな<音声>ですね今までいっぱいレッスンを受けてきましたから体力も技術もちゃんと身についてきたんだなって思います 少し前までは一般人だったはずの凪が今やすっかりアイドルに恐るべし。 いつも落ち着いてる雰囲気だよねポーカーフェイスって感じでさてどうでしょうすまし顔の裏で何を考えているか何も考えていない可能性もありますなら当ててあげるズバリレッスンで疲れたから ドーナ ツ, ドーナツそう言われるとドーナツになってきましたねく誘導尋問とは<笑>でもその前に一応プロデューサーさんにレッスン終わりの挨拶しておくか。 プロデューサーサさん、おつかれさま今日のレッスンも無事に終わったよ新しい企画テーマって。 メルヘン…ですよね「ワンダーランドのおとぎ話…それに合わせてってことはたとえば森のお茶会でかくれんぼをしてみたりいたずら好きな黒猫のプリンセスになったり 《今までの歩みつまりアイドル活動を振り返るってこと?》デビューしてから今回のライブまでな 新参者のの凪ですが思い入れは負けません。 あの頃のナギは若かった青ネギならぬ青ナギですね私も一緒にいろいろお仕事したな番組の撮影でフリーマーケットに出たりしたっけ私もその番組見たよかなこちゃんが 私のレシピボン買ってきてくれたから一緒に作ったりもしたんだみんなでお菓子作りは楽しいですよね森久保もお手伝いしましたスイーツそうだねお仕事だけじゃなくてみんなで過ごしたオフの思い出とか。 こういうのも企画に入れていいのかなならば小粋なポエムも載せて誰もが感動するメルヘンストーリーに仕立てますか期待していますよののさん。 ワンナギザもあのマンションの声まで頑張るところじゃ話すことたくさんありそうどんなお話になるか楽しみだね<笑>きっと楽しいムービーになるよ頑張るねプロデューサーさん 主役の「メルヘンストーリー」ステージに立つアイドルにみんなが憧れるでも の人がいたから一緒に話を聞いてみるねじゃあみずきさんにあいさんよろしくお願いします<音声>いきなり押しかけてすみません森久保たちのお仕事でメモリアルムービーを撮ることになって アイドルになって最初にしたことといえばレッスンかなってみんなの思い出が詰まってるそんな場所だよね<音声><音声>ですね事務所にいる子はみんな アイドルになるまでの道のりはバラバラだけど始まりのステップは一緒だったから。 そうにも残しておきますよなんだかおとぎ話の王子様みたいだったかも 話ならいくらでも盛り上がれちゃうねそれじゃ次はどこに行こうかお疲れ様ですえっとメモリアル企画でいろんな人にお話を聞いています 聞かせ ちゃうけど千秋さんはむしろ生き生きしてるんだお仕事だとレッスン風景にもカメラが入ることがあるしそういう時もしっかりパフォーマンスできるのってさすがですね ですか確かにそういう気持ちもわかる気はするけど。 私ももっと頑張りたいなみんなの思い出を聞くつもりだったけどそれだけじゃなくて元気づけてもらえた気がする森久保たちの頑張り褒めてもらえるの。は やっぱり嬉しいです自分に自信を持てば今までの思い出だってもっと素敵に見えてくるもんねこの気持ちも大事にしたいな私たちの頑張りを見ていてくれる人がいる。 本番のステージだけじゃなくてそれまでに積み重ねたたくさんの出来事もだから精一杯の気持ちで届けるね私たちが主人公になるアイドルの物語を。 アイドルたるものお仕事があれば東へ西へ実際ギも活躍の舞台を順調に広げつつありますそうギにもグローバル化の波が思えば遠くに来たものだとしみじみ感じますねたまには立ち止まって。 後ろを振り返ってみますかではお題は今までで一番印象深いお仕事でいきましょう皆さんの思い出やアピールをどうぞ に来たばかりの頃お二人の写真を見せてもらい思ったものです砂漠出身のユニットなるほどそういうのもあるのか。 わかるアイドルになる前は海外旅行とか特別なことってイメージだったのに普通にお仕事で行けちゃうの考えてみたらすごいよね確かに昔のナギにとっては 東京に来るだけで大冒険だったはずそれが今や世界規模ですかどうも NAGI 凪です がくやネタも大歓迎でいきましょう<笑>思い出トーク楽しかったみんなもいっぱい盛り上がってくれたしメモリアルなネタとしては上々でしたね企画が成功しそうでなぎも思わずドヤ顔です そしてついでにナギはいいことを思いつきましたよ。というわけで今から P の部屋に突撃するのはどうでしょうプロデューサーに何かお願いしに行くのはい思い出語りのネタ作りにぴったりなものを P なら用意してくれるはずです。 潜在写真は抑えたいですね。未熟ながらもなぎらしさを感じるさなぎと言える一枚です。蛹とも言えますね。なら私もさもう夏って感じであ。でもゆかりちゃん達と撮った写真も外せない。こっちはみくさんも。 さすがのりこさん層が厚いな凪も負けられませんねならばここはラクダの写真でアクセントをやはりアイドルといえば砂漠なのか<笑>すごいでしょ プロデューサーに頼んで印刷してもらったんだ今までに撮ってもらったナギたちの写真ですお仕事もオフもごちゃまぜなので予想以上の数になりましたごめいですせっかくのメモリアル企画 思い出を語るだけではもったいないでしょうここは形に残るものを作ってみようかとそれで事務所のみんなと過ごした思い出をアルバムにしてみようって選ぶの大変だけどすっごく楽しいよ確かにいいかもあこのお芝居の写真 私も、ハンデッドモンスターの役で出たやつ…懐かしいなぁ…でしょでしょめぐみさんたちも、よかったら手伝ってくれないかな楽しいアルバムになると思うから <音楽>ありがたいですねマイカメラにこだわるナギとしては椿さんのアドバイスにも興味津々です。 おっともしや不用意に何かに触れてしまったかこれが沼というやつでしょうかアギちゃん頑張って私たたちも応援するからね人生は旅のようなものと。 よく言いますが都会から砂漠そして沼まで旅する凪の物語はまだまだ広がっていくようです物語が続けば思い出という名のコレクションも増えていくこの流れは凪の好みにも合っていますね素晴らしい に出てくるみたいな可愛くってメルヘンなスイーツ、みんなも大好きだよね。作る人は大好きな気持ちを込めて、食べる人はその気持ちをじっくり味わって、それで誰でも仲良く。 わけがわからないまま連れてこられてしまいましたがスイーツですか… お菓子作りは慣れてないけどそれでも精一杯やなうんうんその気持ちが大事だよお菓子作りで一番大切なのは愛情だもん<笑><笑>じゃあ早速始めよう思い出のスイーツ作り たきさもちゃんと揃えてこねこねこねこねなんだかかわいく見えてきますね。 一緒に作ってるんだね。はい。一人で作るのは大変そうなので、お手伝いです。無理くもあまり力にはなれないですけど。 で作ってるのは、ま、みつか な, <音声>なるほどたしかにおしろのぶとうかいだけがメルヘンじゃないもんねライブで歌うたうきょくはファンタジー。 でも、日本の昔話も好きなので今日は和風窪の気分でいきます。和風。 でいいかな。い<音楽><笑>初は大変かなって思ったけど作ってるうちに楽しくなってきて張り切っちゃった。 プレートソースで模様を描いたんだこういう細かい作業だったら得意だからねなるほどなるほどそのパフェの色とプレートの模様ちょっとダークな感じわ<笑>かったハロウィンだ の要素も入れたかったからね前に私たちが出演したお芝居のお仕事をイメージしてみたんだメルヘンなメモリアル思い出が詰まったパフェなんだね<笑>食べるのが楽しみだな じゃないからね、アイリちゃんがアップルパイのお姫さまならあたしはドーナツの女王様。正さましくはドーナツの女王様さまも認めるスペシャルドーナツかなまさにプライスレスなおいしさだよ 舞踏会を夢見るおとぎ話の主人公はかわいいドレスや綺麗なティアラに憧れて手を伸ばすのでも今の私たちにとってそれはただの憧れじゃなくて確かな意味を持っていてそうですか。 見てもらえましたか凪自新作のメモリアルアルバムをうんのりこちゃんのも一緒にね一緒に出演したお仕事の写真もあって昔話が盛り上がったんだんだから私も何か形のあるものを題材にしてみようって思って<タッ>それで衣装ルームに 昔の衣装とか小道具とかいっぱいあるもんねはい楽しそうでしょ今までに着た衣装のこととか振り返ってみたいんだなるほどそういう趣旨でしたかこれは掘り出し物にも期待できますね あれ声がする先に誰か来てるのかなこれで誰もいなかったりしたら面白いよねわお唐突に始まるホラー展開その真相はいざ 様ちゃんと人でよかったみんなもここに用事があったのみんなの衣装すごくたくさんあって大変ですしセ理リー無理森窪も一緒にやります がいてくれたら心強いな。ここはいつ来ても隠れ家的雰囲気がありますね。普段は大事にしまわれてるけど。ここにあるのはみんな思い出の詰まった。大切な衣装。テーマにも確かに。 ぴったりだねそうそうだから今日は昔の思い出に思いっきり浸っちゃおう<音楽>ほら 私の衣装ファンタジー世界が舞台のお芝居に出た時のだよ花から生まれた女の子懐かしいな森久保も見つけましたひろみさんのとは別の時のお芝居ですけどおとぎ話に出てくる森のハンターです 私は雪の妖精だよ。冬が来るには少し早いけどこの衣装を着たら雪だって降らせちゃうかも。 あの森久保はやっぱりか弱いのでお手柔らかにお芝居のお仕事凪も興味は大いにあります前に一般人役で出ましたがさらなるステップアップが期待できますねあのお仕事もよかった。 舞台がゾンビだらけで夢みたいだったな<笑>こうして昔の衣装を手に取ってみるといろんなことを思い出すよ衣装を着た本番のことだけじゃなくて舞台裏の出来事とか共演したみんなのこととかね 共演した人たちの思い出といえばアイドルナギの始まりははー、あ、ちゃんとお揃いの衣装でしたここで採寸をして懐かしいですねしかし今は別々のお仕事も多いですしナギの衣装もはー、あ、ちゃんの衣装も。 随分増えたものだとしみじみ感じます。私もりょうさんとロックなお仕事とか、幸子ちゃんたちと可愛いお仕事とか、一つ一つに違った思い出があるの。私一人じゃできないことばかり。 でもみんながいればその分いろんなことができるんだよね<音声><音声><音声> みんなと出会えたからかじゃあなおさらここにある思い出の品は大切にしないとだねそうだせっかく集まったんだし私たたちでこの部屋のお掃除でもしていこっか賛成ですみんなの宝物ですから。 みんなで大切にしましょうこれは私たちが歩んできた物語を形作っているたくさんのかけらそれぞれ違ってて全部かけがえのない宝物なんだだからこそ私たちの世界は。 色鮮やかに広がっているの私はそんな景色が心の底から大好きだよ森保たちのおとぎ話始まりの思い出から。 ずつ思い返してながった先に今がありますそして森くぼたちがいる今から見える先未来のステージには何が待っているのでしょうか やまびこは帰ってきませんね残念リハーサルの時とかに本番前のステージはよく見るけどそういえば本当に誰もいないステージを見ることってあまりないよねガランとして静かで夜の森で。 鳥ぼっちになった気分わかるよ夜にお出かけしてるみたいな感じでドキドキしてくるな一般人は入らない場所ですからね凪もすっかり業界に染まってしまったでも今日は大丈夫。 大事なお仕事のためだからここに来たのはののちゃんのアイディアだよね本番前のライブ会場に行ってみようってあはいリハーサルよりももっと前のまだ何もないステージを見ておきたくて。 それは、どんな理由でえっとアイドルの思い出の中でこの景色が大切だと思ったからですギさんが言ったみたいな普通なら縁がなかったっていうのもありますけど それだけじゃなくてきっとこれもライブの思い出ですから今はまだ森久保たちしかいないですけどでも本番はきっと全然違いますそうだね あんなに広々としてなくてむしろ狭く感じるくらいみんなの熱気が溢れてる音楽と私たちの歌が響いてうん想像するだけで体がゾクゾクしてきちゃうくらいそんな景色が見られるの。 楽しみでこういうワクワクもまとめてライブなんだって思うんですなるほど遠足の前日からワクワクが止まらないみたいな思考の重空間を満たすのは未来という可能性の輝き。 いよいよののさんもマンションポエムに目覚めましたか負けていられませんね な, なんか違うんですけどい違わないかもですけどああれなぎたちの心は一つですワクワクしているのは一緒ですので。 想像してみようよ私たちが歌う本番でステージからどんな景色が見えるか想像してみるのそしたらみんなの心がもっと近くなるよ本番のステージすごくキラキラしてる暗い会場の中で。 それじゃ。 での話話がおぎ話ならステージはそのクライマックス物語を追いかけてきた人たちが待ち望んでいた景色だもん物語の読み手ファンの皆さんですね気合いの入った応援でギたちのステージを盛り上げてくれることでしょう 物語の主役はナギたちですがステージを作るのは全員そうそうたる顔ぶれがスタッフロールにずらりと並ぶわけですライブを見たみんなの気持ちだってもう今から伝わってくるみたいだよいっぱい盛り上がって感動して熱々な気分になって そ, そして これからもずっと応援したいって言ってくれるんだあたしたちの絆の輪は絶対に途切れないからそうそう膨らみますねとても楽しいステージになりそうですしそれに本番をもっと楽しめるって信じてます 今まで何度もステージに立ってきましたけど本物の景色はいつだって想像よりもすごかったですから私も楽しみ本番のステージに立って感じる気持ちは やっぱり特別だもんねみんなアイドルのきっかけはいろいろだけどそれが大好きなのは一緒だよ同感ですいいものですねアイドル実にいいそれじゃあライブも頑張ろうね 夢いっぱいのメルヘンは世界中に届けようは弱い小動物だった主人公が少しずつ成長して前に進んでいくそれはありふれたお話なのかも。 ですけどでもこれは森久保たちの物語ですからできる限り胸を張って頑張りますこの先もずっと。 そして舞踏会の幕が上がります。 夜を楽しみましょう。可愛 い, い。私たちのステージにも負けないくらいメルヘンだね。おはようございます。おや、ひろみさんは何やらすごいものを持っていますね。いわゆる飛び出す絵本ですか。 おのの仕事で使った小道具なのゆっくり読み返したいと思って借りてきたんだ中身は確かお姫様に憧れる女の子のお話でしたね。 クエストに答えて最初から読み返してみようかみんなもここに座ってねお城の舞踏会はいつまでも続くのでしためでたしめでたし<笑>どうだったかなパチパチパチ 素敵なお話でしたパッと見だと王道なおとぎ話ですがギたちにとっては思い入れの深いものですねそうそうこのお姫様ってアイドル頑張ってる私たちと似てる気がするギたちもまたメルヘンの主役ですからね。 お姫様を名乗っても許されるはずです私たちも同じだったらいいなこのお話みたいにょもひくに喜んでもらえたらすごく嬉しいはい森久保もです い頃からおとぎ話とかを読むの好きでしたからお話の中のお姫様に憧れたりもしてでもいつのまにか森久保も主人公になっていたんですねみんなが憧れるような。 お姫様みたいにそうだね応援してくれるみんなとプロデューサーさんのおかげだよ私は自分から進んでアイドルを目指してたし夢が叶って本当に良かったって思うのおかげで今は毎日が楽しいんだ もっちろん大好きな人たちと一緒に頑張って世界中においしさを届けるってすっごく楽しいもんねこの楽しさみんなにも感じてほしいな届けられるだけじゃなくて届けるほうもなるほど。 これもありえますか始まりが突然に訪れることはナギで実証済みですしもっともっと伝えたいですね私たちと同じようにおとぎ話に憧れる人たちに お仕事だけじゃなくてこれからも私たちのこといろんな人に知ってほしいなだって私たちのお話もみんなのお話もここで終わりじゃなくてまだまだ続いていくんだ つながるよそれが私たちアイドルだもんね。